いつも動画をご視聴いただきありがとうございますポリオでございますいくつかお知らせがございます、えー、このポリオなんですけれどもまだ卒論を一文字も書いておりません、えー、週3ほどで皆様にカメラの本書をお届けしようと思っていたのですが、はい、動画の更新がですね卒論ロンの提出日の2月4日までがステーキとなります え、了承くださいっていうのはね、これ別に僕は悪くなくて、これね、担当の教授がね、全然ね、やり出さないんだよ。教授に僕がもうシッタいて、ようやくスタートするような感じで、はい。 ということで、すないでな す, すね、やっぱり100万回も回すということなんで何かしらのミッションがあった方がいいなということで画面ミッションを設置いたしました、はい、で、えっと、内容が3つです、はいえっと、7を狙いカットイン画面デビック終了画面のパーフェクト高設定確定画面の3つです非常に難易度の高いミッションとなっておりますがえ達成をした暁にはですねちょっと海外旅行に行けます<笑> <笑>期待していただければと思います。はい、2つ目がですね。打ち方ということで、まあ、ガメちゃんがその睡眠モードに入るとてですね。まあ、癖でそのサミに解く、このスライス打ちを捨てしまっていたんですね。 よっっってててまにいいいこととがあたたので今後は決定していきたいと思いますよろしくお願いいたします3つ目がですねカメラの位置の修正ということで下から上目線で撮っていたんですけども第3回目の途中からですね上から下の目線になっていますこれによってカメラの画面が少し見やすくなってカメラの面白さをより伝えられるのではないかなと思っておりますはいでまた何かありましたら Twitter の DMGmail の方からご連絡くださいそれではガメラの方回目 今日こそは勝つことができるのでしょうかそれでは VTR どうぞ 出るわ 俺はっいいんだけど。えーえー どんどんどんパフーパフたふ投資の方が1万 1,000 円で46枚換算で506枚で回収が812枚でしたので306枚プラスになりましたー、えー、やったーなんだけどちょっと今日ねもう1個聞いてもらえるのがあってこれなんだけどこっちがスマホだとしてこうやって充電器さしてるじゃないですか。これももね見てもらえば分かるんだけど こんな、こんな感じなんですよ。ああ、ちょっとなんかね、ねうん、伝染してんのかな。<笑>した瞬間に、ビリビリって言ったんですよ。ビリビリって。人格なんだよ、バラさんええー。なんてこった、パンナこった。<笑><笑>ええー、といった形で。まあ、よかったですね。よかったね。よかった。帰ろう。帰ろう。帰ろう。帰ろう。帰り ま, 帰りましょう。よし帰ろう。 ああ今日はカメラの本気で初めて勝てたのにカメラマンさんが2000円っ2000枚も出してるよーそれ本当は僕の目ダルだったんだよ<笑>それ分かるそれ本当は僕の2000枚だったわ<笑>なのにバラソンが届くんだよ 保カードを換金しようとしたら1万5000円も儲かったからその金でちょっと打ちたいとか言い始めたから僕本当はもうあと2 0万の勝ちなのにああ